皆さんこんにちは。今日はこちらのカープライドと言います 10.3 インチのディスプレイオーディオのご紹介です。パッケージはこちらのパッケージになっているんですけれども、今非常に人気のあるディスプレイオーディオとなっております。ちなみにこちらがマニュアルになっていて、すべて英語で記載されているものにはなっているんですけれども、まあ、今までの少しこう安っぽい フォーダブルと言いますと安っぽいイメージがあったんですがこちらの方はもうそういったことが全くなくてさらに後ほど紹介するんですが非常にこちら売れてる理由がわかる1台となっておりましたので、まあ、そちらの特徴をご紹介していきたいと思いますでまずは私の取り付けについて今回ご紹介をしていこうと思いますでこちらのディスプレイオーディオは まあ、10.3 インチということで、かなり大きくなっていて、まあ、こういったオーディオが純正で搭載されているものとして、まあ、BMW とか、あとはトヨタの車でもこういった細長のワイドモニター、表示されることが最近多いですけれども、まあ、それに近い質感というものを持っていて、あまりこう後付け感というものがないですし、安っぽさがないというのも、まずこれ、一つ大きな特徴になっているのではないかと思います。で 横を見ていただきますと、私の取り付け例ということになるんですけれども、こちら、付属の吸盤の台座を使っています。でさらにこちらにも、もう一つこういった台座があって、これは両面テープで貼り付けるタイプのものになるんですが、この2種類の台座が用意されています。よくありがちなのが、こういったポーダブル系のディスプレイオーディオもすごく 取り付けけけるるのがが簡単だっていうメリットがあるわけなんですけどこういったダッシュボードに吸盤で取り付けなければならない。それによって固定されてしまって位置決めするのが難しかったりとか、あとはこれを取り外すときに、このダッシュボード自体に跡が残ってしまったりとか、そういった懸念があったりすると思うんですけれども、私のチャンネルでもご紹介しているんですが、こういったダッシュボードマウントというものを使っていますま。それれにによってこれ自体に 吸盤で取り付けてしまって、あとはその上に置くだけと言った非常に画期的なものになるんですけれども、まあ、こちらの方はまた私の別動画でもご紹介しているので、ぜひご覧になっていただければと思うんですが、とにかく、ダッシュボードに吸盤の跡がつかなかったりとか、もう一つは、これは置くだけになりますので、自分の好きなところにこう置くことができるということで、でかつ、 こういった場所をずらしたりとか、まあそういったこともできますので、非常に便利なものになっております。まあ、こういったものと併用すると、すごくこちらのカープライドの 10.31 のディスプレイオーディオも非常に魅力的な時代になってくるんではないかと思います。で、さらにこちら、もう一つ気になるところとしては、こちらの 配線関係にあるかと思いますで。今回私はこちら配線4つ今つけていて、1つ目はこちらは電源の配線。これはもう皆さん絶対につけなければならないものです。でこちらは USB なんですけど、これは Oddcast のピカソを2 Pro というものを私今使っていて、こちらに接続しています。でこれは AUX。既存のオーディオがありますので、既存のオーディオに音声を出力するために使っているケーブル。 で最後にこちらがバックカメラのケーブルということで、4つのケーブルを私は使っております。でポータブルなんでケーブルが丸見えになっちゃうっていうこともあったりするとは思うんですけれども、まあ、これも取り付け方によっては、まあ、例えばこれだけ画面が大きいものになっておりますんで、ダッシュボードの後ろにまあ通すという選択も あるかなと思います。それによって、この配線自体もまあ見えにくく工夫して取り付けるということも可能になってくるんではないかとは思いますので、以前も紹介したんですけれども、こういった 2D のディスプレイオーディオを付けるのがまあ面倒だという方にとっては、やはりこちらのポーダブルのディスプレイオーディオが非常にお勧めできるんではないかと思います。なおかつこちら、 かなり大きなスクリーンを導入できるというメリットもあったりすると思いますので、まあお勧めできる一台ではないかと思います。はい。で、次に私がこれ自身がすごく良かったよねと、使って良かったというところなんですけれども、そちらをご紹介をしていきたいと思います。で、まずそれが何なのかっていうことになるんですけれども、一つ目なんですが、一度エンジンを切ります。スタートします。 でちなみに今こちら見ていただくと分かると思うんですけども、携帯自体は今出していないといった状態になっています。でこのようにカープライドという表示が出てきまして、でこちらメイン画面で、ここを見て い, っていただきたいんですけれども、はい、このように即座にカープレイにつながるで。かつ先ほどこの画面で閉じたんですけれども、閉じたところから 表示してくれるということですごく使いやすくなっているというところがこのカープレイのいいところになっております通常ですと中国系のディスプレイオーディオが昨今よく出てるんですけれどもなかなかこのカープレイに繋がらないといったケースが非常に多いですですけれどもこちらはもう10発中10発 100% カープレイに繋がると言ってもいいぐらいすぐに ががってくくれるのでですすごく使いいい勝手がいいですで私はこういった Amazon Music をよく聴いたりするケースがあるんで、やはり一度止めたところからまた聴きたいと思ったりするわけです。まあ、例えばこうやって一回閉じます。で、またこう車に乗るわけなんですけれども、まあ、音楽をメインでやはり聴く方にとっては、また音楽探しっぱなしで、 再生し直すっていうのは結構面倒だったりすると思うんですけれど、これはそういったことが全然ない、ないです。もう普通に特に携帯を取り出さなくても、そのままもう待っていれば、自動で先ほどかけていた曲からスタートしてくれると。はい、こんな感じで先ほど閉じたところから繋がってくれる。もうこれが非常に便利だなということが、このカープライドの まずおすすめできる一つ目の特徴になっているとまあいうことになります。次なんですけれども、次もまあ従来ある機能なんですが、こちらになります。バックカメラがこちら搭載されておりまして、バックカメラ付きのになっているんですけれども、すごく見やすい。私、こういったものが 実は欲しくて、こういった古い車ですと、バックカメラがついてない車があったりすることが多いです。今の車もバックカメラ当たり前のようについてるわけなんですけれども、バックカメラがついてる車にからついてない車に乗り換えるって結構、運転するのが怖かったりするわけなんですけど、これはしっかりとバックカメラがついていて、なおかつすごく見やすいです。通常のドライブレコーダーとかですと、なかなかこうバックカメラなんですが、そのカメラの位置が微妙で、 見えにくかったりするんですけど、これも全体的にしっかりと見えていて、すごく使いやすくて、かつこういった P からリバースレンジに対応できるバック連動式のタイプのものになっています。で、これも当たり前なんじゃないのって思われるかもしれないんですけども、意外とそうでもなくて、あるメーカーさんのディスプレイオーディオですと、リバース連動にはなってるんだけども、バックの画面に 画面を開いておかないとリバース入れてもモニターしてくれないっていうことがあったりするものもあったりするんですがこれはちゃんとどんな画面に開いていようとちゃんとバック連動でバック入れたときに後ろを点灯してくれる。なおかつこれ夜とかですと LED で点灯してくれるので夜でも明るい状態を表示してくれるというのが 二つ目の大きな特徴になっております。まあ、こういったところなんかもすごく細かなところなんですが、しっかりとした配慮で作られているということになります。三つ目。先ほど夜でもというお話をしたんですが、このディスプレイオーディオなんですけれども、すごく配慮されているところがありまして、こちらになります。ここです。 これ何かと言いますと、このディスプレイの軌道調整なんですけれど、実はこれ、オートの軌道調整付きになっています。ここを押していただくとオートになるんですけれども、いや、これも実はなかなか既存のディスプレイオーディオとか、まあ、オーディオとかもそうなんですけど、オートで付いているものってなかったんじゃないかなと思います。そこがすごく良くて、 夜になると、もちろん暗くしたりとか、昼間だったら明るくしたりとか、この時間連動でついているものとかっていうのがあったりするんですけれども、やはり時間連動だけだとなかなか対応しきれなかったりとか、設定した画面よりもちょっとやっぱり明るいなと思ったことがあったりすると思うんですけど、これはもう人間の感覚にしっかりとはまっていて、もうオートで、もう全然、昼間も夜もそうなんですけどども、昼間だったらまああの暗すぎない。 夜だったら明るすぎないといった、まあ、そういった適度な設定になっていて、まあ、こういった画面も自動起動調整がついていて、すごく見やすくて、もう眩しいなっていうことを全然感じないです。ここで置いとくと、もう眩しかったら今度目がくらんじゃって、前が見えにくくなったりすることもあったりすると思うんですけど、そういったことも全然ない。もうすごく適度なこの起動調整をしてくれる自動起動調整というものが、すごくいいなと、使いやすいなと。 と、まあ、いうことを、が、この三つ目の大きな特徴になっております。最後なんですけれども、次は何かと言いますと、こちらになります。こちら今、カープレイで使っているんですけれども、実はこれ自体を、オットキャスト、最近、AI ボックスとかが普及していて、それによって、ネットを見たりとか、 AI ボックス上で地上波を見たりとかすることができるんですけれども、これ、しっかりと AI ボックスがちゃんと対応できるものになっています。そこをご紹介していきます。でまずは、こちら、AI ボックスをつなげていきたいと思います。今、AI ボックスつなげました。はい。このように今、Android ということで、o ッ d c a s t が つながっているのがお分かりいただけるのではないかと思うんですけれども、例えば TikTok。まあ、こんな感じでネットを見たりとかできるようなツールなんですけれども、ディスプレイオーディオもメーカーによってはつながるものとつながらないものがあったりします。まあ、中国製の社外のモデルもそ う, なそうですし、純正のディスプレイオーディオも つながるつながらないっていったものもあったりすることなので、結構相性があったりするんですが、このカープライドに関してはそれが全然なくて、ちゃんと Android も使えるようになっているということですし、かつ先ほどのこちらの画面に戻るということもできますので、こちらのカープライドに関しては、オッドキャストをつけて ネットを楽しむと、まあ、いうこともできるということなので、もうオールマイティに使える、非常にお勧めできるカーガジェットになっているんではないかと思います。はい。ということで、今回はこちらのカープライドから出ております 10.3 インチのディスプレイオーディオのご紹介でした。こちら、概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方は詳細ご覧になってみてください。 今チャンネルでは、まあ、こういった珍しいガジェット等のご紹介、お勧めできるガジェット等ご紹介をしておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録していただけますと幸いです。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。